平成28年8月29 8年月日、水色の雨などで知られる歌手の矢上淳子さんが阿蘇市を訪れ市役所職員や仮設住宅に住んでいる市民を激励しまた阿蘇神社では復興ライブを行い多くの観客がその歌声に勇気づけられましたこの日まず阿蘇市役所を訪れ佐藤義興阿蘇市長を表敬訪問した八神さんは 市役所ロビーで市職員に励ましのメッセージを送りアカペラで歌を披露しました次に内の巻の阿蘇体育館横の仮設住宅に向かい現在仮設住宅で暮らす市民らを励まし短い時間ながらも八神さんからの温かいメッセージと歌声に被災した人たちは感激した様子でした続いて昼前から行われた阿蘇神社の復興ライブでは まず仮の拝殿で熊本地震からの復興を祈願しその後、倒壊した拝殿に東日本大震災後被災地を励ますために作った翼という歌を奉納そして水色の雨などおなじみのナンバーを熱唱し集まった多くの観客を魅了しました八神さんは現在アメリカ在住で。 10年ほど前から日本でも本格的に音楽活動を再開また東日本大震災後東北への復興支援を目的にチャリティーライブなどを精力的に行っています今回の阿蘇市訪問は今年1月に小国町で行われた東日本大震災九州北部豪雨へのチャリティーコンサートがきっかけとなり八神さんの希望で阿蘇市の人たちを励ましたいと実現したものです いいいことを一生懸命している人でも大変なので、えー、やはり大丈夫な私たちが大丈夫じゃない皆さんをできるだけ心地よくこの大変な時を乗り越えられるように協力したいなっていう気持ちそれからあとは今あるこの悲しみとか怒りだとかそういうものを。 どどんどん変わっていいくと思いますこのままの状態をキープしようと思っても、それは絶対人間ってできないと思いますので、今辛くても、明日は違うかもしれない、明後日は違うだろう、そんな気持ちで、今日乗り切ってくださいまた八神さんは、復興ライブ前に、アメリカで行った熊本地震へのチャリティー活動で得た義援金を阿蘇神社に寄付し。 今後もさまざまな形で熊本地震への復興を応援したいと語っていました。